阿蘇医療センターだより第9回は認知症認定看護師をテーマにお伝えします。お話を伺うのは会院長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、この認知症という言葉は、はい、あのさまざまなニュースなどでも耳にしますが、うん、ここ阿蘇地域ではまずどのような状況なのか、はい、どんな課題がある か, いかはいわ、はい、かりました。まずあの2025年問題っていうのをご存知でしょうか。はい えー、と65歳以上の、まあ、段階の世代の人たちが、うんえー、65歳以上を迎えるのが、えー、2025年と言われているんですが、うんまあ、その時にあの非常に高齢者の人が増えるんですけれども、うん、おそらく阿蘇地区ではもうその2025年になると65歳以上の人は、まあ、5人に1人ぐらい、えー、認知症の人が増えるんじゃないかなと言われています。うんうん えーまあ、そこで非常に多くの認知症の人たちが増えていくので、うん、それに対応するような対策が必要かなというふうに考えていますが、うんえー、その中で当院に、えー、今年の7月にですね、はいえー、佐藤明日香さんという看護師さんが、えー、認知症の認定看護師というのを、うんえー、受講して取得をされました、はいえー、それについてはまた後で、えー、看護部長の方から話があると思うんですけれども。うん えー、9月から当院で医師、うん、それから看護師、まあ、認定看護師も含め認定看護師 それから理学療法士や薬剤師の先生たちいわゆる多職種の人たちが集まって認知症ののケアチームというのを立ち上げました、はいはい、で当院に入院している患者さんたちの中で認知症の人もしくは認知症の疑いがあるような人をそういうチームで医療していくという体制を整えていったところです。 認知症認定看護師について山部看護部長にもお話を伺っていきます、えー、看護部長の山部さんにお尋ねします、うんえー、今回認知症認定看護師に合格した佐藤さんどんな方ですか 佐藤看護師は持ち前の明るさとバイタリティあふれる看護師で自分から認知症看護についてもっと深く勉強したいということで昨年の6月から12月にかけて山梨県にある養成校で認定看護師に必要な講義や実習を受けてきましたそして今年7月に見事に試験に合格され9月から本格的に認知症看護認定看護師として当センターで活躍しています熊本県内で11番目 阿蘇地域では唯一の認定看護師となります病棟の看護師としての勤務をしながら入院している認知症患者さんの方々に寄り添いご家族の方へのサポートをしたり患者さんをケアする医療スタッフからの相談に応じたりまたいろんな方面から依頼のある講演活動を行うなど多岐にわたってその力を発揮してくれています認知症認定看護師の佐藤飛鳥さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします えー、まず佐藤さんはどうしてこの認知症の認定看護師の資格を取ろうと思ったんですか、はいえー、私の祖父が認知症だったこともありますし、うんまあ、業務の中で認知症の方たくさんの方と接することがあるんですけど、うん、もっと良い看護ができるんじゃないかということを思って、うん、それがきっかけで認定看護師を目指すことにしました。うん その資格を取るには、まあ、半年間の勉強が必要だったわけなんですがあの山梨県で受けられたその半年間を振り返っていかかがですか、はいえっと、実習や実その講義も含めてです、ね、たくさんのことを本当にあの学ばせていただいたんですけどその中でですねあの実習先で若年性認知症の方を受け持たせていただいてそれまで。 あの自分本位の看護だったなっていうことを思い知った時に改めて患者さんが望むこと家族が望むことっていうのを考えるきっかけになってそれからこうケアが変わったなっていうことでそうしていく。 行くうちにです、ねうん、あのその方の表情も良くなったですし、うん、そのおかげでご家族も喜ばれたっていうことがあったので、うん、また看護の考え方とかですね、うん、私の看護感っていうのも変わったなというふうに思いましたうんあの認知症認定看護師として、まあ、この阿蘇医療センターでは9月からいろんな活動も始まっていますけれどもあのどんなところにこの仕事のやりがいとか 喜び感じてらっしゃいますかはい認知症の方ってですね他の病気とちょっと違ってなかなか自分の言いたいことをうまく表現できなかったりコミュニケーションがうまく取れなかったりするところがあるんですけどそれを私たちが一つ一つこう思いをくみ取りながらですね関わっていくのがあの認知症看護というふうにされています。うん、であの そ, れそののの形っていうのがもう看護の 心 髄, 髄ではないかなというふうに思っててですね、うんうん、私たちによってその患者さんが良くなるっていう看護の力を感じていますそういうところがとてもやりがいがあります、うん、あのこれからどんどん高齢化社会が進む中であの認知症というのは誰にとって も, もう身近な問題になっていくと思うんですねでここ阿蘇地域でも、まあ、今でこそいろんな課題も見えてきていますが。 あのこれからどんなふうにこの認知症 の, この看護だったり取り組みが進んでいけばいいなと何か思ってらっしゃることありますかはい認知症に対してやっぱりまだまだイメージがですねちょっとこうあまり人には知られたくないなとかですね、うん、印象があまり良くないっていうのはもう世界もですし日本の全国で も, もう言われてることでですね、うん、麻生地域ででもまだまだだすねその 恥ずかしいっていいとう扱いをされているところがありますでもですねあの認知症サポーターとか で, です、ね、研修も小学生からですね、うん、もうあのご高齢の方まで研修を受けて地域全体でその認知症の方を見守っていこうっていう仕組みができてきているので、うんうん、それがどんどん広がってみんなが温かくです、ね、見守っていけるような地域になればいいなというふうに思っています。 えー、今回は認知症認定看護師の佐藤さんをご紹介しましたが、はい、こういった専門的な資格を持った方が阿蘇地域にいると思うとやっぱり心強いです、ね、そうですすねねそう先ほどご紹介しましたようにこの認知症の認定看護師というのはです、ねえー、県内でも11人しかいません、まあ、彼女が11番目の認知症の認定看護師なんですが阿蘇地区では唯一の認知症の認定看護師です。 で当院で、えー、認知症になりかけた人もしくは認知症の患者さんに対して、えー、佐藤、えー、認知症認定看護師を中心に、まあ、いろんな、えー、治療のサポートができるようになっていくと思うんですが、えーまあ、これからは、えー、この当院だけではなくて、えー、病院以外の、まあ、いわゆる介護施設とか福祉施設とかそういったところにおられるような方それから一般 の, その住民の方たちで、まあ、認知症のことについて困ったなと。 いうことで、まあ相談ができるような体制を整えていきたいと思いますので、うん、そういう場合にはぜひあの阿蘇医療センターまた地域包括支援センターの方にですね連絡をしていただけたらと思います。はい。阿、え、蘇、ー、医療センターだより今回は認知症認定看護師についてご紹介しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。